ア バ, ア, バ ア, <笑>アバス ア, ア, い、ね、アバーススっっててきまますいい、いあしドラ今日ははとのずこの技がコンボに1個入るだけで質がねすごくかわ これだけ動きが結構他の 1.5 まあ 1.5 じゃない説も出てるけど、うん、1.5 と違う動きじゃん、うん、タイミングとかだからすごく濃く見えるアバズはどういう技こ<笑>ういうこれめっちゃギリギリですドラゴンフライとアランドザワールドを組み合わせたやつです、はいはい、絶対最後まで見て同じように練習してやってくださいそうすれば絶対できるんで、はい、最初はじゃあ、うん ドラゴンフライって技が大事です、えー、ラグドラゴンフライドゴとアラの合体技です、うん、基礎技、その2つの合体技です。で、その2つができない人は、と多分動画出してるんでして、これとこれ見てくださ い,、はい。で、ドラゴンフライのやり方があります、アバス、はい、用 の, アバス用の、はい。どういう感じ、はいあのね、クロスオーバーと同じタイミングで、またぐと同時に、最後タッチするの、はい、そのタイミングなんだけど、はいそね、そうじゃなくて、若干タッチするのを待つ。 んな感じうんうん、うん、もう突くと同時にタッチぐらいの勢いでできるとアバスがしやすくなりますですそのためにはこの初動が速ければそうだね、なんかさこうやってさ、うん、上げてから回すじゃんって、うん、上げる回すみたいなんか同時みたいなで足を入れ替える感覚が、うん、ここが超大事ですマジで初見でやりますって人は、はい、多分ここ回すのめっちゃむずいと思うからバ、うん、ンバンでいからはいはいはいこれ 慣れてきたらちょっと擦りながらやるとか回転かけていくとこんな感じでワンバンジでしていくとそれを速くするだけで間に合う、うん、んで洗のタイミングが難しいんですよねどういう感じやってるんですか 俺はボールがが上上にに上ってきた時に擦り上げてるはいはいはいはいボールが上がって最高地点に来た時ぐらいにあらをするぐらいそう一瞬止まるじゃん一瞬止まる、はい、最高地点に来るそこであらするとめちゃ楽ですだから必然的に結構ジャンプしないといけない高さどんくらいで上げて る,、うん、高, さげてる高さ俺膝ぐらい結構低いよね、うん、最高地点ぐらいからのイメージこれ、はいうん、あんまりこうやって落ちてくるのを アラするのって 難, いし難しい上がっていくのを逆にアラするのがむずいから、うん、止まったかちょい落ち始めた時ぐらいを狙ってアラに入れるといい感じですそう、ね、ここでよく見せる人に多いのが、えー、のけぞりタイプと走り高跳びタイプは、ね、<笑>いる ね, い る, ねいるいるいるいるいる、まあのけぞるのはあの結構もうエアーのどの技でもあるんだけどこうやってドラゴンフライする時に上半身が後ろにのけぞっちゃって 回して遠くに行っちゃういうんだけどアバスで多いのがこの走り高跳びたいん<笑>なんかドラゴンフライした時にアラやろうとして<笑>もうこうなってんだよ、うん、アラン全てをかけてきました<笑>いるから落ち着こ<笑>アランドザワールドが綺麗にできてれば力入れずにできるからあんまり上半身と膝が近くならないめっちゃ軽くだよ、うん、そうそれなる人ちょっとジャンプが足りてない うん、もしかした ら, ら高い位置で触ろうとしすぎて、うん、足上げてるから、うん、その分ジャンプしてれば必然的にそう高い位置で触れるから、うん、そういう人は結構飛ぶといいと、うん、俺結構飛ぶのをすス、うん、はいという感じでアバスでした、はい、皆さんぜひやってみてくださ い, いチャンネル登録高評価お願いしますじゃあまた